ミカンでオープニングでミカンを食べていたのが私そうだったんですかこの町も久しぶりだわシャミ子次回は期末テストで勝負だねあとあゆるキャラ大集合あと先ほどご先祖に危機管理フォームのリテイクをお願いしましたあそうだっけ